皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月9日、フェスタ・インフェルノが開幕していたので、忘れないうちに言っておきました。わずか1分40秒で倒されるジェルザークさんが本当にかわいそうです。これも時代の流れってやつですね。さて、選手ご者たちの羽もだいぶ揃ってきました。 いろいろ交換したいアイテムはたくさんあるのですがまずはこの「聖守護者」の指輪を完成させるところからですかね情報を仕入れてないので何も分かりませんがとりあえず合成効果を埋めるために4つ交換しますリーネさんよろしくお願いしますそんな感じで最初の合成が終わりましたがこんな感じになりましたこれで完成にしていいのかあるいは他に狙うべき合成効果があるのか全くわからないので右上で聞いてみました すると、呪いガードプラス 90% にするのがいいのではないかと教えてもらいました。聖死護者の指輪と宝珠の効果で呪いガードプラス 100% にすることにより、体上の装備をブレスガードや攻撃呪文ダメージゲインに特化できるようになるとのことです。確かにそれも一理あるなと思いました。他にもどういう効果がいいのか、いろいろググってから完成を目指していこうと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。